朝倉に生まれどこでしたっけ？生まれはどこでしたっけ？東京ですよ。東京の東京なの？日ので生まれて武蔵村山で育っているあ。じゃあずっと東京、ね、東京ですか？ 入って1年目で春剣が山梨に行くことになってあそ、そこから十数年山梨ですけど。山梨どうでした山梨ね、寒いし暑い。<笑>寒いし暑いですかあれは試される土地ですね。あ、そうなんですかなんか意外とのんびり暮らしてるイメージありますけど。やっぱり盆地だから、日の出日の入りが比較的、日の出が遅くて日の入りが早いんです、ね。奈良県も盆地なんでその傾向ありました。ああ、確かに。寒くて暑かったですね。 家の中で寝ていると、朝起きると気温が0度以下。わ、ね、かります。底冷えっていう言葉がありますもんね。そうそう、そうなんです、はい。水道が凍ってるとかはい。はい、底冷えですよね。はい、わかります。山梨、そうなんですね。ただ、あの、やっぱり広い家に住めるとか、はい 利点もいろろいいけどで、ね、いいやでもカルチャーショック大きかったでしょうね東京から行くといやーやっぱりねあの家の周りでカエルが鳴いてるっていうのはなんでこんなところにいるんだろうって思い ま, す、ね、あ思いました僕はやっぱり田んぼに囲まれてカエルがぐわぐわって言ってたんで、うん、なるほど、はい、牛るとかですよねそうですそうです、えー、アマガエルとか社会人になって1年目なんで、えー、そう1年目が終わった時になぜかそういうところに飛んでるっていう東京人 それは衝撃的だったでしょうねただあの会社は近かったです車で2分ってああそこそうかそれはいいんですよ、ね、じゃあなんで車で行くんだって言われそうですけど<笑>確かにまだ心臓破りの坂みたいなのがあるんで坂があったからですねあとあの食事をするのに車がないとどうにもなないああそうか田舎はそうですよね国道まで出ないとダメとか、はい、そうですそうですコンビニまでもがはるかに遠いっていおっしゃるとりです2キロぐらい平気でありますもんね 今はもうだいぶ変わってきたと思うんですけどね。それでもなかなか過酷ではありました。そうか。過酷だけど楽しいくもあったかな。僕は逆に東京来て最初びっくりしたのが山手線のホームでみんなが並んでるのびっくりしました、ねうん、ええー、<笑>そうですか。電車の入り口、電車の入り口にな、えなんなこれと思っ て, 衝撃て。もう関西はあの、奥義にみんなが群がるっていうのが。 ああそう今は並んでますけど、はい、僕の時はそうだったので。ありがとうございます。あと、自動改札が、僕は小学校の時から自動改札だったんで、はい、僕、大学で受験来た時に山手で、あの、この、切符を切る人が待ち構えてるのを見て、ぎょっとしましたよね。ああ、あれは確かにありますね。じゃあ、こりゃー、ね、ここここなんか、私鉄とかだと、比較的自動改札みたいなものも多かったですけどそうなぜか、ね、国鉄なり JR な国鉄がすごかったじゃないですか。うんこの 切符切った後の山が桜井さんって自宅を何かの取材でちょっと見せたことありますよねいや取材じゃなくて何々の使い方でコロナがえっ、ー、と蔓延したために、はい、自分一人で撮らざるを得なくなってそれで自宅で撮ったんです。そのの時にに背景に写ってたものを 海外のファンを中心にめちゃめちゃ分析されてたのご存知ですかいや、知らないです。めっちゃ分析されてるんです。嫌だなぁ。あいやいですね。あれがある、これがある、あこれがあるぞ、すごいとかって言って、うわぁと思って、多分僕とか小野さんだったら、多分そこまで絶対分析されない。みんなバッハーって爆笑して終わりみたいな感 じ, じなですでもあれですよね、他人のうち拝見っていうのはやっぱり面白いもんでした、ね。面白いじゃないですか、ええ。で、結構この業界ってやっぱり、 ゲームのソフトをいっぱい揃えてるとか、はい、ゲーム環境すごい人ってもういっぱいいるんですけど、桜井さんすっごい本体をたくさん並べてらっしゃいましたよね。そうですね。で、あれはもちろん、あ、何のソフトが刺さってるかまで言われてましたよ。あれセガのハードに何が刺さって、なんか刺さりっぱなものがかかっっしいっあたあ、あれはですね、ねえっ、ー、と、メガドラミニのアクセサリーですね。あ、アクセサリーだったんですねはい。なるほど、なるほど。これちょっと、 真面目なというか僕本気でやりたいですけど、桜井さんのちょっとコロナとかこういうのが本当にわかんないです。何年後になるかわかんないですけど、一回だけちょっと業界のこう何人かでドライブ行きませんかいいんじゃないですかそれはやりたい行きたい絶対楽しいと思うんだよなうん。楽しいでしょう。それはいい目的ができた。俺ドライブ行きたいな桜井さんと。絶対面白い。 あと他の人も、ねえー、ドライブちょっと明るくなった気持ちが明るくなかったなんかこのコロナ明けの目標という か, なんかあれが夢ができ て, きてそれいっとりあえず LINE 交換するところから LINE <笑>交換してないんですよ。 なんで、じゃそっから、はい。う、はい、なくなって衝撃的な見えたらいあのー、ね、うん、はい。社内メールでできちゃう<笑>、はい、この後で、はい。はい、ぜひお願いします。はい。昔、僕は、あの、自社のタイトルでは、あの、エースコンバットっていうのが好きです。うんうん。で、その、僕はロシアの、 戦闘機とか大好きなんですよで。ロシアっていうものに対してすごく魅力を感じていて。で、それはエースコンバットの人もよく、ロシアのメディアとかからも聞かれたし、僕はこういう話をするとロシアのメディアから僕も聞かれたことあるんですけど、どうしてロシアっていうことをキーワード原さんよく出すんですか当時ですよ、うん。あの、僕が言ったのは、いや、 魅力的なものっていうのはやっぱミステリアスなんですと。我、う、々、ん、日本っていう戦後世代の僕らから見ると、ロシアという国はそのそ旧ソ連時代にすごくベールに包まれていて、それに対しての想像力がすごかったので、それで僕は多分惹かれたんでしょうね。うん、だからミステリアスなものには人間は惹かれるものなんですってことを今日はまさに思い出して、うん、もうやっぱりじゃあベールが剥がれたかというと剥がれてないわけなんですけど、<笑> あるでやっぱり桜井さんは、今まで会ってきた中でも、そこがやっぱり、どこが違うのって言うと、唯一違うところ、そこですね。もう、ベールに包まれてるってところでしょうね。ああこれは見、ねああ、見てる人も多分そう思ってると思うんだよね。あのー、そこは、だから、あえて、かっこいい言い方をするとミステリアスですよ。うん、結局。お僕の、 あの、知人、友人含めて、やっぱこの業界含めて、ミステリアスっていう人はいますけど、ここまでミステリアスな人はあんまりないです、うん。それは真面目に今日感じたし、やっぱり。どこまで行ってもこうなんだろうなと思ったから、逆に全部ベール剥がさなくてよかったと思うし、逆に剥がそうと思っても多分何枚も出てきそうだし。 面白いなと思ったのがじゃあ桜井さんが隠してるかっていうと隠してるつもりはなくて桜井さん自身も多分気づいてないことをいっぱいあるんじゃないかなっていう<笑>、うん、なるほどこのベール感ですねだって収録前にベールに積まれてるから1枚ぐらいでいいから剥がしてみるって言っ て, ま、ね、言ってた。すね結局1枚もあの1枚っていうか一枚ぐらいじゃダメだったってこと<笑>例えば3枚しかない人だったら1枚剥がしたらえらいことになるんだけど、うん まあ、100枚200枚っていうレベルになってくると、1枚剥がしたところでっていうところでしたね。それはすごい感じたので、あの、質問もね、見てみたら多かったの。あの、直接的なゲームの質問よりも、桜井さんに迫りたい質問が多かったんですよ。これが示してると思うんだよね、桜井さんのこと情報じゃないんだよ。情報知りたいんじゃなくて、桜井さん、 で、どういう人っていうことをみんなが掴んでないからこそそれを聞いてくるわけでしょうですよ、ね、で、それが普段から漏れ、伝え渡ってる人と、そうじゃない人がいるわけですよで。それで言うと桜井さん本当にその通りの人だったから、あのー、そういう意味で言うと、ちょっと得してるなと思うのは、さっきも言いましたよね。4日間と言わず、僕、桜井さんとずっといて絶対飽きないですもん。<笑>この人飽きない。いや、失礼な言い方ですよ。ちょっと飽きないって思っちゃうじゃないんだけど、<笑> め、めくってもめくってもっていうか、<笑>ミステリアスってキーワードに尽きるかな、ね。あんまり男性が男性に対して言う言葉じゃないかもしれないけど、ミステリアスだね。興、う、味、ん、っていうことでもありあいや、だからミステリアスイコール興味ですよ。う, すね、うん。ああ興味が尽きないですよね。尽きない。それは本当に思そういうもんですかね。いや、不思議。ご本人が多分そんな感覚がない。 ないのとい、あと面白いことに辿り着いてるアウトプットとか、うん、なんか買ったものとかが同じなのに、<笑>アプローチこんな違うのかっていうのが、<笑>めっちゃおもろいですね。え当、ね、ほ面白いそこは。本当面白いと思った。だから、本当見ミステリアです、うん、不思議です。じゃあ、はい、もしまた今度来てくれたなら、その時はい、ビールを剥がしましょう。いや、てか、それよりかもう、<笑> コロナ明けにちょっと業界人とみんなで車好き業界人で集まってドライブしたい。それはパラダムかドライブ編でいいのか。いやそうそこまで<笑>あのそれがあるかどうかわかんない。<笑>それドライブレコーダーってこと<笑>それ。<笑>いやいやるいや。そうね。生まれました。桜がどうだいですか、ね。はい。やっぱりあのあらゆる業界人とかに、えー、あったりして思うんですけれども、それぞれの考え方の違いとか。 やってることの経験とかの差っていうのをそれぞれで聞きながら埋め合わせたりとか、そういう楽しんだりっていうのは本当に面白いしかないですね。うん、ああそうですよね。えー、というわけでも誘いいただきどうもありがとうございました。ありがとうございます。こちらこそありがとうございました。スピーチはね短くするんですよ。なるほど。ゲストは桜井雅彦さんでした。ありがとうございました。 ありがとうございます。